皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスはずきゆかりでお届けしています。2023年2年月15日、すでに一部界隈では話題になっていますが、ラストチョーカーの入手先が判明されました。究極邪教主祭とは一体誰なんでしょうかもうみんな分かっているかと思いますが、謎は深まるばかりです。バージョン 6.4 になって、新しいプチコインボスも追加になっています。とりあえずこの4つです。 50音順に並べて推測もできますが、交換屋に行けばあっさりです。とりあえず錬金玉でカードを作るのが一番安上がりですかね。そんなこんなで集荷の消化に追われています。せっかく人間になったのに、ストーリーを進める時間がなかなか確保できません。とりあえず週末に期待するしかない状況です。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。